来たうん。おお、大わ い, いだ。<笑>わあ。すごいね、味噌汁まで。うん、セットだよ。<笑>カツ丼セット。うん。ウ<笑>タ見て、カツ丼だって。おっぱが作ったカツ丼。イテイテイテイ。見て。 い、ま、いただきますいただきますいただきますいただきまますすます勝つからかかか写真とら。 美味しいしいええ、待って めっちゃ日本の味おいいしすごい<笑>すごいえ、やばい、めっちゃおいしい。え、これニラでも正解だね。ニラもおいしい、ね。ニラもおいしい。だ玉ねぎとネギって似てるじゃん、味が、うん。だけど。え、これはびっくり。本当にえ、本当に動画撮ってるからじゃん。あに。<笑>だって前、プデチゲの動画ちゃんとはっきり言ったじゃん。うん 全然違う、ね、え, ー、えちょっとこれはびっくりめっちゃおいしいちょっと待って一緒に食べるねご飯とえこれはやばい お<笑>いしい、うん、このカッツさおいしいうん卵も2個入れたから、うん、最初のやつは硬くなってるけど、うん、2回目入れたやつが半熟だから、うん、バランスがいい。うん しめんつゆだからさっぱりしてるからめっちゃ食べやすいしめんつゆ で, でやるんだ今日が醤油だと思ってたんだめっちゃ美味しそう<笑><笑>美味 もってきた ありがとうございました。どうだった？美味しかった。丁寧だ。丁寧だ。丁寧で美味しかったよ。鯖のカツ丼の点数は？うーん、四点。五点中四点。ああ、鰤は何点だった？ 次行ってハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハるハハハハハハハハハい。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ バイバ イ, <笑>バ イ, バイ